突然ですが貯金をする最大のコツそれはお金を使わないことです。そんなのわかっってるわって怒られそうですね。でも分かっていてもお金ってついつい使ってしまいますよね。なので今回はお金を使わない生活を送るコツを紹介していきます。 まず、お金を使ってしまう理由って何だと思いますか私は、人はストレスから逃れるためにお金を使うのだと思います。どういうことかというと、仕事で疲れている時に家に帰ってお酒をたくさん飲む、疲れた時こそネットサーフィンをして買い物をしてしまう、など思い当たる節はありませんか買い物をし、 物質的に満たされるという快楽を得ることで心を癒しているいわゆるストレス発散ですよね人は生きてていく上でどうしてもお金は必要になります家賃や光熱費食費スマホ代などはどうやっても避けられない出費ですがストレス発散の出費って思っている以上に多いんですなので手っ取り早くお金を使わない生活を手に入れるためには まずストレスをためないことが大切です。おすすめの方法はクローゼットを見てみることです。シンプルな考えですが自分の家にあるものはお金と交換して得たものなんです。私はこれに気づいた時にハッとしました。言われてみればそうなんですが意識していなかったことでした。試しにクローゼットを見てみるとセールだからと思って買ったはいいけどほとんど着ていない服。 可愛いからとまとめ買いしたけど使っていない文房具などなどたくさん出てきましたその時は欲しいと思って買ったものでもものを手に入れた時の快楽って一瞬でですすぐに忘れてしまうんですよねクローゼットを見ただけでいいお金の使い方をしていないということは明らかでしたそこからは意識も変わって自分にとって必要なもの 値段で買うのではなく長く使いたいもの買うことで自分の時間が増やせるものという価値観で買い物をしています。